TV ライフワンパブリッシングでは3月1日発売の5号317号15日発売の6号331号29日発売の7号414号の3号連続で1 9 8 3年3月から数えて総刊40周年と通刊1300号を記念した大感謝キャンペーンを実施するらを実施する。1日発売号は TV ライフ年間ドラマ大賞2022で作品賞、主演男優賞など4冠無理を達成した、黒詐欺、主演の平野紫耀、キング、リンチェプリンス、表紙に登場するする。15日発売後の表紙には、同日にニューシングル、タペストリー w、W を発売するスノーマンが 3号連続キャンペーンのラストを飾る29日発売号の表紙には、4月期の最注目ドラマ、風間大焼け親協情ゼロ、で主演を務める木村拓也というラインナップが決定。また、総刊40周年通刊1300号300号。 大感謝キャンペーンとして3号連続で購入した応募者から1300号にちなんで現金1万3000円を抽選で100名にプレゼント。29日発売号では春ドラマの豪華出演者などのサイン入りグズが当たるプレゼント企画も、その他節目の号にふさわしい企画を予定している。1日発売号は、 前回に続いて TV ライフ年間ドラマ大賞2022の残り5賞を発表。4冠無理に輝いた、黒詐欺から平野主演男優賞、主題歌賞、黒島決裁、女演女優賞、田中健太監督、作品賞、インタビュー。さらに、サイレント、で主演女優賞に輝いた川口春奈も登場し、全賞が出揃う。 ドラマスタッフを直撃してマル秘情報を取材する裏ネタ企画では、100万回言えばよかった、舞い上がれ。夕暮れに手を繋ぐ6秒間の奇跡から女神の教室からダカーポしませんかの裏側に、肉白。星降る夜に対談連載最終回は主演吉高志ゆりこと北村匠海会の対談を届ける。 8日に開幕する野球の世界大会、ワールドベースボールクラシック、特集では古田敦也にインタビュー。3度目の頂点に挑む侍ジャパンの戦力を徹底分析。ヘイセイジャンプの、ジャンプウィズユーは有岡大輝セクシーゾーンへの、リー、アルタイム。 はきくちジャニーズウエストの、裏ラウエスト、山少子山智博はきりやましょうし、かともひろなにわ男子のまだ、アップでしてないのええー、の和おうにしりゅうせい、が登場、登場。 また、第95回アカデミー賞受賞式にスペシャルゲストとして出演する中島健とセクシーゾーン3月8日にニューシングルをリリースするなにわ男子から西畑大和藤原上一郎大橋和也のインタビューグラビアも掲載している。ショウ平野のヒラの仕様さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。